懐かしいと龍馬33歳で死にましたからね最後の5年でどでかいことをしたとじゃあ俺だって5年間で、ね、命残ってる5年間でなんかいろいろまだやれることあるんじゃないかと頑張って仕事すれば、ねえー、娘の笑顔をまた見れるとその間は少なくともと、ね、会社 何のためにでも病院のベッドを抜け出してね命縮めると言われて医者から怒られながら会社仕事をする結局これは何のためにやってんだろうと思ったら笑顔が見たいともう大き な, なんか大義名分もどうでもいいと一瞬思ったんですよ笑顔が見たいと何が欲しいかと娘の笑顔が見たいと。 娘の笑顔だけでいいかといやいや家族みんなのみかね親もいると兄弟もいるみんなの家族の笑顔が見たいそれだけでいいかと社員の笑顔もやっぱ見たいなと一緒に働いて苦労して助けてくれたお客さんの笑顔も見たいなとお客さんの笑顔でもお客さんってどのくらいだちょっとね身も知らない指人も知らないどっか か遠くの国の国ねあのカンボジアかどっかの山の中でこうドロンコに顔を汚した5歳ぐらいのねちっちゃな女の子が「ありがとう」ってなんかこう手を仰いでね感謝してくれる誰に感謝していいか分かんないけど「ありがとう」ってつぶやいてそんなことができたら 俺にとっては幸せだなとそう思うとやっぱり最後に戻ったのはですね究極の自己満足自分が満足するために仕事をしてんだけど究極の自己満足というのは自分のエゴのための満足じゃなくて自分の物欲とか名誉欲とかじゃなくて 自分の究極の自己満足はわけもわからないどっか遠くにいる人から、ね、名前も覚えてもらってなくてもいいからなんか「ありがとう」って一言ちっちゃくつぶやいてもらえたらもうそれだけで満足だというのが僕の最後入院した泣きながら思った結論でした。